ぶつけますよ。なんかね、あんなのが落ちてる、うんん。あ、なんかね、ゴンって音が落ちた。ひつじさん。落ちてますけど。あの上から落ちたんです。紐が切れたかな。あの、紐、じゃなくてゴムでつけてるので。あ, あ、ゴム切れた。え切れてる?うん。あ、そう。いやはい。劣化ですね。劣化するんだね。ゴムって劣化するんだね。 うん、はいジャン君にはい、んんやポンちゃんのせいではございませんでしたこれはなんかこれ押、ね、したのかなと思って見たら誰もいなかったから、ね、そうそうはいついないねジャン君クリスマスだよもうちょっと先だけどね<笑>今こんな状態ですがそのう ち, うちきらびやかになる予定ですジャン君メリークリスマス メリークリスマス。ま、だ, だよ来週だよポンちゃん。ポンちゃん。メリークリー。メリークリー、メリークリー。じゃあジと、ジャン君のクリスマスプレゼントは、あれね。新しいカリカリ。<笑>よかったね。はい。ジャン君 カリカリがあるそうですよ公園、そうね、あのちゃんくんみたいな突発性公園にいいかもしれないご飯いう、ね、<笑>そう、ちょっとお高いそうなんですよ<笑>それが。普段のもお高いですけどクリスマスプレゼントだーす<笑>なんかだって、食べ食べたら、うん、試協品あげたら二人ともすごい食いつきが良くてそうか そうなんですよ別の味だって少し贅沢を覚えた ね, あのねロイヤルカナン意外と好きなんですよヒルズのも食べてたけどどっちがいいかなってとりあえずロイヤルカナンはインターネットでしか買えないので、うん、それを買おうかな突発性膀胱炎にいいかもしれないというコリナリー S はい、す、い、は、こうじゃないのか。ゆりなりっていうの、C. L. T.。ということです。うん、さあ、じゃんけん。僕は治ったらいいね。うん、いいねでも、病院にも行って、先生にもう一回。診察だってさ。それがストレスだっちゅうのね。でも、うん もしかしたら違うかもしれない病気かもしれないから、ね、やっぱ気をつけてねちゃんと見てもらわないとね行ってこようかゃんくん。さあ今日は土曜日です、えー、仕事を昨日のうちにだいたい目処つけたのであ、また一つ残ってるけど連絡待ちですがなんとか、えー、ジャンんの十一周年を記念した泣き方の変遷 泣き方の変遷とかっていう名前にするからねうちねバズらないんだよね<笑>なんか、えー、キャッチーなタイトルつけないとね何、えー、か考えましょうはい、えー、明日はですね合唱団の、えー、発表会というかクリスマス会ですねに、えー、出かけますのでジャン君とポンちゃん用に、えー、音を残していきます。 「のよとかこの辺の著作権フリーのやつねこれは3曲ばかり今からやりますよ、ね、ソフトはこれじゃなくてこれか。はい、これだね ああ、ああ、チェックチェックチェックチェック大丈夫だねさあじゃあまずは録音ボタンをオン・・し・・ Milky> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・か この夜からなの 合唱団で歌えないかも。スタートします。 Bye.、Hey. 「ひさしくまちびし」「しゅわきませり」